ちょっと待ってちょっと待ってちょっとちょっと おいお前らふざけてだろこのタイプのこのタイプの暴れざるは何なんだよけに放つ暴れざるじゃねえだろチクチクじゃねえんだよ暴れざるをはないどういうこと